歌手で俳優の福山雅治54、が4月15日放送のラジオ番組、福山雅治福のラジオ、東京 FM で、で、q n g 長瀬連流せれん、24、のモノマネを披露し、ファンを中心に話題を呼んでいる。福山と長瀬は4月23日スタートの日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官。 TBSK で共演しているが4月8日の福のラジオでも福山は長瀬のモノマネを披露。同日放送のオールスター感謝祭り TBSK では福山が長瀬のモノマネをテレビ初披露する場面もあった。四角福山正春は真似原おきぐこの日の福のラジオでは金プリファンの娘がいるというリスナーからのメッセージを紹介。 福山による永瀬のモノマネの感想を聞いたところ、なんとなく言いたいことはわかる、と言われたといい、これに福山は、まだ認められてないね、とポツリ。続けて、なんとなく言いたいことはわかるっていうのは、若干否定的なニュアンスが含まれているもん、と受け止めていた。金プリファンからの感想を受け、おっさん偉人なよってなんかこう、モノマネハラスメントや、と、マネハラやろこれ。 と、長瀬のモノマネはハラスメントになるのではないかと危惧。そして、連々本人にもね、もう一回ちゃんと心の本当の声を聞いといた方がいいよね。おじさんたちに毎回モノマネされて本当は不愉快なんじゃないのって、と、長瀬にモノマネされる気持ちを確認するつもりだとした。 ラストマンの撮影現場では長瀬のモノマネが流行しているといい吉田洋さんもやってますよ。連々のモノマネ、と、吉田羊もモノマネしていると明かしていた。さらに大泉洋、五十、ともモノマネ合戦をしており、長瀬の声真似をしながら、いや、それは長瀬角じゃないよから、福山さんこそ長瀬角じゃないよから、とやり合っているという。近く、 紅白、大鳥司会者も連々、連子の愛され力ドラマが最終回を迎える頃には全員、連々になっているかもと、いう福山のトークを受けリスナーからは空っぽや。たくさん連々を褒めてくれてモノマネとか愛のあるいじりをしてくれて本当に嬉しかった福山雅治が角のこと連々って呼ぶのすげからからから愛福山パパ連々のこと大好きや、ん、ほんまにパパでもおかしくない年齢差なの、よ。 など、モノマネを歓迎する声が寄せられた。昨年の NHK 紅白歌合戦の鳥を飾った福山さん、そして司会を務めた大泉さんをはじめ、超一流俳優に愛され、モノマネされる長瀬さんの愛され力は凄まじいものがありますよね。ドラマの記者会見では、その愛され力、人たらし力の一端が垣間見える場面もありました。女性編集者。 近く、喋りかけて欲しそうな顔で近づいた、長瀬角の人心症はすべ4月8日、都内で行われた TBS 春ドラマ合同会見に、ラストマン、唐福山大泉、コンダ桜サクラ、26、そして長瀬らが参加。長瀬は大先輩との共演に、最初はすごく緊張していて、仲良くなりたい気持ちがあったんで、 福山さんと大泉さんが喋っている中、僕も喋りかけて欲しそうな顔で近づいた。そしたら二人がまんまと喋りかけてくれて、と振り返り、大泉は、だからか、つい話しかけてしまった、と、長瀬の術中にはまってしまったようだ。福山はここでも長瀬のモノマネを披露。さらに現場では福山のモノマネも流行しているようで、助監督にまで波及。 福山は自分のモノマネをされることは僕はすごく嬉しい。その嬉しさが長瀬くんもわかってきてると話し、これに長瀬は今日気づいたのはモノマネされるのはめっちゃ気持ちいい。しかもひろしさんと福山さんに今日は美桜ちゃんも初めてされてと歓迎しているようだった。 喋りかけて欲しそうな顔で近づいたというがまさに、そうですが長瀬さんは自分がからぐいぐい距離を縮めていくことが多いと過去にも明かしていました前での女性編集者。四く愛すべきダメなところは、距離が近いこと、1月31日、映画ドラえもんのび太と空の理想郷の公開アフレコイベントに登場した長瀬は、自分の愛すべきダメな部分は、 という質問によく言われるのが距離が近いと回答。生在ゾーンへの中島健と29と舞台で一緒になった際、知らないうちに健と君とぶつかってたみたいなんですよ。でもぶつかったことにも気づかなくて、後で佐藤勝利君から指摘されて慌てて健と君に謝りに行きましたとエピソードを披露していた。長瀬さんといえ、 和敬愛2の玉森裕太さん33とプライベートでも信仰が深いですが玉森さんとも長瀬さん流の人たらしすべて距離を縮めていったことが明らかになっています。前での女性編集者四角キスマイ玉森の自宅には半ば無理やり入ってきたに近い2018年11月の キスマイ・レイディオ文化放送ではリスナーからの雑誌で長瀬恋くんを家に泊めたというエピソードを見ました。玉森くんはあまり後輩と関わらなさそうなイメージなのですが、長瀬恋くんは特別な後輩だったりするんですかというメッセージを紹介。玉森は別に全然特別じゃないと否定するも、千賀県へ。 32が家に泊めるのは特別な人になるんじゃないと追求。すると玉森は半ば無理やり入ってきたに近い。合意はあったにしろ、俺が折れたって感じ、と振り返った。長瀬が食事に行きたい空気や帰りたくない空気を醸し出し、玉森が飯行くか帰れないなら打ち止まるか と誘わざるを得ない展開になったと言い長瀬はその誘いに食い気味に即答したという。話しかけてほしい食事に誘ってほしい止まらせてほしい言葉を発することなくそういった空気を醸し出しついつい相手を乗せてしまう。長瀬さんにはそんな特殊能力というか魅力があるんでしょうね。全能。 キンプリは5月23日以降、長瀬と高橋海人24の二人組となるが、ドラマの現場、ジャニーズの先輩にも食い込んでいく超愛され力で、長瀬は俳優としても、ジャニーズ事務所内部でもガンガン出世していく近く、楽しそうな双子ちゃん、長瀬連かける高橋山、キンプル。最終回直前。死者も片手に大爆笑の瞬間。 金プリの冠無理番組、QNG&PINSU。日本テレビ系派5月13日の放送で最終回を迎えること同20日の20時から特番を放送することが決定。ゴールデン SP お前に流せは、ついにここまで来たかと。僕ららしい空気感も含めて、また別の時間帯で見てもらいたいなと思います。と意気込みを語っている。思います。